完成形というか、最終的にはこういうふうになるとそうですねもっともっとよくなるんですけどねとりあえずまあ形はいくらか見えてきてる、うん、なるほど、はい、小さい取り木をかけて、うん、取り木をかけてこれで3年目ぐらい取り木をかけて呼び継ぎっていいんですかあれ呼び継ぎって言うんですか呼び継ぎをしてうん、うん でまたそこから小さく刈り込んでいってこれになると。とそうです。三年、三、はい、<笑>年かけて、うん、すごいな、ね。普通のものだと三年じゃできないですからね。うん、そうですね。これなんかはこんだけ二センチか三センチでしょ、うんうん？それで木の樹形がちゃんと一日三という樹形が整ってるい。はいはい。こういうのはなかなかないんですよ<笑>、うん。で作ってる最中で。 ちょっと枝の垂らがい物なんかはこうやってあの作ってる最中でここで足してるんですうん、ここで足してるすごいなちゃんと枝がこのサイズであるべきところにあるっていうのは空間が三センチとか五センチその中であるべきところに枝があるっていうのはなかなかできないんですよ、はい、その空間が集約されてから、はいはい、なかなかやっぱ手間がすごいかかってるんですねそうなですだからこれ作るのに こういうものをこういういものを整理してそれでこういうふうになってくるこ れ, ついてこれをついてそれで1年経つとこれが切り離せるうまくいってねこういうのは整理してこういうふうになってくるついたのは去年こうやってついたやつがここ通して1年ねこれ。 活着してくっついたここからここに通ってるわけこれはぐーっときてここへ来てるわけでここへ来てるっていうことはこの太いのを切るときにここへついてあってこれ活着してれば太いのを切っても焼けないわけ焼けるっていうのは、うん、ハンペラがこの 枯, 枯れちゃうとかさそういうことを止めるためにこういうところついてんのなるほど、うん。こういうことをできなかったものがこういうふうになってるわけ。うん、1年後にはついて 切り戻したりなんかして作っていなる。でこれをまた刈り込んでってちっちゃくすると。うん、そうへえ。これがマイヒメ。でこれがトルキです。はい。トルキけて今年忙しくて取れなかった。あなるほど。うん。でこれを取って一年置いたものがそこにあるわけ。 一年ないし二年ですね眉姫はミニこういう小さいものを作るのに葉傷はいいし丈夫だし紅葉とか石かがっかっていうのは葉と葉の間隔ね、はい、狭いから商品ミニには作りやすいです、うんうんうん、で取り切りかけるとこうやって根のおろしもねすごくいいんですよ、はい、どういうふうにあの枝をついていくかそれやりましょうか、はい、まず普通にあの剪定剪定をする 剪、は、定、い、の仕方、本当はもうちょっと遅くてもいいんですけどねいろんな用事の関係上今年は今やっちゃう<笑>去年のものでついたりなんかしてあるんですよ、はい、で今年これからの作業なんですけどここに枝太いのがあるんですよねこここの枝、はい、でよく見るとここに目 目つぼなんですよ。つ目つぼっていうのは目当たり、うんうん、目当たりがあるんで、このサイズで1センチぐらいの間隔というのはもう良くないんですよ。この歯と歯と元の間はまっすぐでしょ。1センチぐらいはまっすぐなところがあるから、それは良くないので、こっちの目つぼで作るようにするんですよ。はい、これ取るんです。こういうのもこれ弱いですけど、一応これを使っていくんですよ。これを。はいはい 節が間延びしてていいるのを切っていくみたいな、はいはい、そうですそういうことで す, すごく小さいものですから 5mm でもちょっと長いかな言い過ぎかな例えばこれここで切ってあるでしょ、はい、これあのこの辺に芽が欲しいんですよ。そう で, す、ね、で上こんだけ伸びてたのが軽くすることによってこういうところに芽つぼが浮いてくるんですね。はいはい、来年の春までに、はい ですからこれを葉を少なくすするんです、ねうんうん、そうするとここに熱棒が来るで今年の作業はこれで一応終わりです終わりこれは剪定だけ、ねはいうん、で来年は本鉢っていうのはあの光った鉢向こうにありますよね、はい、ああいう鉢にもう植えちゃいます、うんうん、この今伸びてる上の部分は切るとそうです、はい でこの結果いいところに吹かなかったこととかそういうことがありますからそういうのはまた来年植えながら盆栽っていうのは消去法ですから悪いところは取ってあまり枝がないところは足していくなるほどこういうのも去年あのついたものなんですよ。 これついてあるんですねここううここここ、ね、<笑>ういいいい枝を滅棒を来来年やちにこう針金ででで作るんでするんすすセセンンチチくくら出上が大きててもセンチい、はい、でこの粘り見てくださいよこの粘り、うん、すごい で, んです、うん、こういう。 これは取り木をかけて一人だけにここからここまで枝なかったんですよねで、これを継ぎましたこの枝を、うんうん、継ぐのにも一番肝心なのは通すんですよね枝をこうぐるっと回して通すんです、はいはい、でここに5ミリぐらいのその目つぼとこの面の間が5ミリぐらい明かしておくんですよ、うんうん、そうすると肉がぐっと上へ上がってきてこういう目が残るんですよねでこのこの目を使うんですこの上はつく使いたいんだけど使。 使わなないででそれがミソなんです。5ミリぐらい上に滅つを残して摘むというのはいわゆる目を幹につけたのと同じような作用が働くんですよね、うん、これがほら活着しても幹にこう目つが出たような滅つぼってあんまり聞き慣れない言葉なんですかそうい、ん、うぼっていうのはいわゆるこ う, こういう葉っぱのもとにあるこのこと目がくの残るところ、うん、はい でこれはもう芽は確実に吹くんですけど、枝の元に退化しちゃった滅亡があるんですよ、はいはい。なかなかここからは出ないんですけど、うんうん、枝をいじめることによって苦しくてこういうところに芽が浮いてきたりなんかするんです、ね。そういうのをうまく利用して作るんです。は、う、ぎ、ん、りとかそうははがりとかして、芽、はい、が吹くみたいなこと、ね。そうですねで。これは一度にこれ切れないので、うんうん、半分切って残しておく。 半分の五ミリでこう切りましてね、はいはい、残して、そうするとほら一時的に少し巻くじゃない、あの、はいはい、皮肉が 全部切らないで三分の一ぐらい残しておるんですね、はいはいはい。幹があのカルスがかぶって巻くでしょ。はい、その巻いたときにこのまま切ったままだと。 やっぱり自然らしくないので巻き切った時を想定して削っておるんですどういうふうに体が巻いたら木の形がよくなるかあれですか幹の形状の見た目をよくするためにまあそうです削ったといやー見たことないね<笑>やってますよ はい、こういうのっていうのはすぐには結果出ないんだよえ、う、え、ん、もちろんですもちろんです、うん、だけどこういうのこういうのを動画でやっておけばどっかでこれつながってくるからはいはいこれどのぐらいで外せるんです外せるっていうか 巻いてくるんですか、ねうん。来年にはこれ全部巻いちゃうと思う。本当ですか、一年で、ええうん。これで作業終わりです。これ接木。接ぎ木。 ここに今開けた穴の中にこれを通すんですよ。はいうん、あれは貫通してるんですか？貫通してるんですよ。目を保護するために、これは通気用のテープで。 こうやると、この穴を通すときに、どうしても目を痛めるんでね。うんうん、なるほど、はい。今貫通。貫通させてします。つまようじは何なんですか。ここに目、目があるでしょええ。この目を5ミリぐらい、あの上あげるっていうことを言ったと思うんですけど。うん、この感覚なんですよ。ここ。はいはい。 これでもう止まるんですよ<笑>ちょっとあまりよくわからなかっ た, <笑>たどうしてもドリルですから、はい、隙間があるんですよ、はいはい、それで緩いですから動いたりなんかしないようにこの爪楊枝で止めてんですほうほう固定するために、はい、爪楊枝を隙間にはいこれをねこうやって固定するために こうやってやるわけですよ。はいはい、でこれで止まっちゃう。でこれ。ええ、入ってるんです。ちち で, す、ね、でこれはこのまま残しといて、この木にどうか、どうかされちゃいますから。ええー、そうなんですね。はい、それで水が入らないように、このハットパスタでこの。穴の周りを止める、はい。水が入らないようにうん。防御するわけですね。呼び継ぎする枝時代に。 切れ目とか入れてないですよね入れてないですそのままで大丈夫なんですね、はい、葉っぱだけ取ってへえカットパスタがこの芽のところにかぶると、うんうん、この芽が芽が吹かなくなっちゃうんですよ、はいはい、だからこれ芽につかないよう、ね、ラで来春こういうところから葉っぱがこう出ますよね、はいはい、葉っぱが出たら ここで切っちゃいます。そうするとこの芽が二つに分かれますから、一本の木よりも二本の枝でこう伸びた方が早く太るので、そういう作業をするんですね。面白いな。ま業者、業者の方はみんなこういうことをやってます。やってるんですか。でもミニの業者って別にそんなにないですよね。全国に、うん。数えるぐらいですよね。数えるほどですよね。お、う、お、んね、気象だ。これで出来上がるはい。 接ぎ木ですね。はい。で。こを切るときにね、これを切っちゃうとんだって言われて。<笑><笑>間違え て,、えーまあ、違えてるか。<笑>あっと思った時はもう終わりや、うんり。ちなみに、接ぎ木って時期はあるんですか。うんえーとね 6月でまあ葉っぱが固まった頃とこれから今頃と9月6月9月の後半から10月の今頃で葉っぱがこれ落ちると今度水吹いちゃうからできなくなっちゃうんですよ冬はできないってことですねできないことはないんだけど多少木のほら水が吹くと木の 樹勢が落ちちゃうので、あまりやらないほがいいかもしれない。関節ほらはい、こういう風に短いんですよ。舞、う、姫、んうん、はね、はい、ミニーには最適の樹種です、うんうん、こことここの間に、滅亡がないので、はい、ここへ次ぐんですよ。 もう一歩行くんですか、うんえー。あの、裏枝を。ああ、じて。いう場合さ。はい、この穴と、こっちの穴を交差しないように。そうですよね。うん、当たっちゃいそう。これをこの数、やってたら、一日あっという間に終わっちゃいそうですね。<笑>そうなん、ね。 ヶ所はい2か所う本当はここにも来たいんだけどそうすると穴が開きすぎちゃうんでそうですねはいこれをできましたのでああで道具ですあんまり使わないと思いますけど ん, なんかどっか出かける時とか使ってもらえればと、はあはあはい、ありがとうございま す, いますあれからどうですか売れました だって百個ぐらい売れてます。百個ぐらい売れてるの。これだけは調子いいですよ。商品じゃん。そうなんですよ。じゃこれから。発送していかなきゃいけないんで。これを。<笑>自分で。大変だで。ここに入るんだ。はい。み、見せてもらおうですか。あ、いいや。自分で作ったの。そうですね。あもう僕、僕になってないですけど。うん、オリジナル商品。うん。 結構なんか深さとかいろいろちゃんと測ってこだわってハサミこっちに歯が入るわけですね。そうですね。ちょここもえっと四十、うん、になってるのかな。結構そうですね。二十っていうのかなこの二十か。これな出ないのね、うん。そうですね。今のところあの周りの人に使ってもらって、うん、あの不満は出てないんで。うん、<笑>これ売れるかもしれないね。うん、あもうお世話になってますので。 ぜひ何かで使ってもらえれば あ, あい、はい、<笑> 10月2324日から大宮駅徒歩1分丸々東日本にて大宮が盆栽の町って知ってた大宮盆栽村 in○○ 丸々東日本を開催します盆栽村各園全部の園が参加するイベントとなっておりますのでぜひお越しください